それでは、本年度の計算奇数学1の授業を始めたいと思います。で、この授業の資料なんですけれども、これ、酒井光先生が作られております、計算奇数学1の講義ノートをもとに進めます。あと、それから、授業のサポートページは、私のホームページの方にありますので、随時ご確認ください。はい でえっとまあ、今日は1回目ですので、その授業の内容からの説明していきたいと思いますけれども、一応、あの計算機数学といっても、まあ、非常にその幅広い分野を扱うわけなんですけれども、えっと、この授業におけるその計算機数学というのはあの何を指すかといいますと、その計算機上で、えっと、主に整数ですとかその多項式に対する代、まあ、数計算を行うための数学をあの扱います。でです の, で、まああの そうするこの計算基数学1の授業内容としてはこういった内容を中心に扱うということです。で、えー、とそのですね、この授業で扱うその計算基数学、先ほど述べた分野の特徴をいくつか挙げておきます。まず一つ目は、代数的と呼ばれる、代、まあ、数的といったもので、でこれはその主にですね、そのまあ整数、 まあ、数ですとかそれから多項式の加減乗除ですとかそれから代数的性質というのはそのえっとまあなんですかね、えっと、多項式間のいろいろな、まあ、イデアルですとかそうい常用感とかそういった性質に基づく計算を扱います。それから、えっと、2番目の特徴としましては構成的というもので。 これは、ただ単に、その、数学ですと理論的に、そのこれこれが、こういう性質を満たす、こういう集合はこういう性質を満たすといったような、そういう、いわば、性的な状態ですね。それに対しそういう、その、性質をいろいろ学ぶことが多いかと思うんですけれども、この授業で扱う内容としては、じゃあ、そういうものが存在するとしたら、具体的にどうやったら計算できるかという、その具体的な計算手順を伴った、 あのまあ、数学ですですので、まあ、これを、まあ、アルゴリズムとでもあのよく言われることもありますので、まあ、そういったその構成的な数学を、まあ、この授業では学びます。で あ, とはあと3番目の特徴としましては、まあ、これ実際的って書いたんですけれども、まあ、プラクティカルですね英語ですと。で実際的っていうのはどういう意図で書いたかというとまずあの1つ目は理論の正しさに加えてあの法律を重視すると。 いうこことでこれ例えばそそそののの皆さん今ですねその、えー、と例えばそのオンラインでいろんなサービスを使っていると思います。そ, その時には例えばオンラインの銀行のようにその皆さんのお金をそのインターネット上でやり取りするということもありますよね。でそうする際にはあの他の人が皆さんになりすましてログインしたりしないように。えーとまあ パスワードをかけるとかいろんな通信を暗号化するかとかそういったその安全のための対策をいろいろ行っていますその安全のための対策っていうのは原理っていうのはみんな数学の原理に基づいて決まってるわけですねそうすると例えばその、えー、とひ非常に強力な暗号を出し作りましたとでこれをその解読つまり第三者が破ろうと思ったら 何, 十何百年かかりますとかっていう暗号があったとして、えー、と, ところがその実際に えー、と使う人がですねその暗号化複合化しようと思ったときに例えば1年とか2年とかかかっていては、えーとまあ、実用にはならないわけですよね。であの本当に使いたい人は一瞬であの暗号化複合化できてかつその破ろうという人がいた場合にはそれが何十年かかっても破れないようにしなければならないと、まあ、そういう意味で の,、まあ、あの効率っていうのは重視されますので、まあ、そういったこともあの こ, の数学の中こういう分野の数学の中では重視されております。 でそれからあと、えー、と実際に計算機上で動作されることをあの、まあ、念頭に置くということでとあの、これもですね、例えば、えっ、ー と, えー、と、最近、そうですね、例えば車、車でもあるのかな、あの、えっ、ー、と、なんかセキュリティチップを、セキュリティチップと呼ばれるそういういろいろな半導体とプログラムを、例えばそのこうカードですとか、それからあのキーケースの大きさに入れてですね、それでこう、 例えば部屋に入るときにこうカチャッとロックを解除したりとかそういう仕組みもあったりしますけれどもそういった小さな機器ですとあのずから そのまあこれから今日の授業で説明しますけれどもあの使えるメモリーの容量なんかは限られたりするわけですね。あとまあ皆さんの携帯電話でもいろんなことできますけどさすがに携帯電話はスーパーコンピューターのようなあの仕事はできませんからできないことも多いですからですから実際にその対象となる計算機ですね、えー、とまあここで言っている計算機というのは非常に抽象的なもので 例えば皆さんの持っている携帯電話なんかでも計算機なわけですけれどもそういったものでも動作させるようなことを念頭に置いたようないろいろな理論が理論や実装が構築されております。ということでまずあの準備の準備ということ で, です、ね、そのテキストの方には最初にちょっと見ていただきますと4ページから6ページのところにいろいろなこのテキストで使う気法などというのが説明があります。 それからあと、えっと、7ページですね、のところには、あの、アルゴリズムの記法というのがありますが、えっと、これらについては、まず、後で説明します。それからあと、えっと、ここのスライドにありますように、この、テキストっていうふうに書いた場合には、これは、あの、えっと、今日お配りしたですね、その、坂井先生によるテキストを指しますので、まあ、そのつもりでいてください。ここまで、え質問などありますでしょうか。でしょうか。 <笑>はい、では、えっと、最初にその、まあ、コンピューターの基本構成ということで、えっと、一応まあ計算機を念頭に置いた数学をあの学ぶという上ではですねじゃあ計算機というのはいかなる仕組みになっていてで、まあ、どういったことを考えなければならないかということを頭に入れておくのは必ずしもあの、まあえっと、損ではないと思いますのでと、まあ、その辺の話からあの始めたいと思います。で一応 もしかすると皆さんですね、あの1年生 の, です、ね、あの共通科目の情報でこう学んだことも出てくるかと思いますが、まあ、適宜思い出しながら聞いてください。でえー、とここではまずその計算機を構成するあの主な装置というのを一応復習、復習というか、まあ、もし1年の情報でやっていた人は復習しておきます。でまずあの一番あの計算機の中で中心になるのがその中央処理装置という呼ばれるもので、でこれあの セントラルプロセッシングユニットって英語で言いますが、その頭文字によってあの CPU というふうに言われますね。で、えー、とでその CPU というのは、あのまあ、ここにありますように主に2つの役割に分かれておりまして、えー、と1つが演算装置。えー、これはあの数値演算、加減乗除の数値演算ですとか、あと論理演算ですね。えーとまあ、論理的な 論理和とかあと論理分とかそれからといったことを規定などのような計算を行います。で、えー、基本的にあの今の我々が使っている計算機にできることというのは本質的にはこの数の加減乗除だけです。で、えー、とそれ皆さんがですね計算機がいろんなことができるよう に, あのみに見えるのはあのいろいろな工夫によってそういうふうに見せかけているだけなんですね。 逆に言うと、その数の加減上除だけで、今いろいろなことをやってるっていうのをちょっとあの、まああの、留意しておかれるといいかと思います。あとはもう一つ、あの制御装置というのがありまして、えー、これはあの計算機全体の動作を制御するということで、まあ人間の脳に例えますと、演算装置が大脳で、えー、の規制御装置が小脳とか、そういう感じなんですかね、感覚的にはですね、あの僕はあのその生物学のことはあの素人ですので、そのぐらいにし。 きますでそれからあと次に、えーとまあ、出てくるのはその主記憶装置メモリーと呼ばれるもの で, でこれは、まあ、の計算結果ですとかいろいろなデータを記録しておくんですけれども調書、まあえー、と, としては読み出しの速さは比較的速いものがあということがあります。ただしあの電源を切ると、まあ、消えるものが多いと。 物、まあ、が多いというのは最近はいろいろな工夫で、まあ、消えないあの電源を切ってもあの内容が保持されるようなメモリもありますけれども、まあ、基本的にはパソコンのメモリなんかは電源を切ると中身が消えますそれからあとはあの外部記憶装置ですねこれもはですねその内その先ほどの主記憶装置は、えー、と電源切るとなあの中の あの情報が消えますからそれをあの取っておくためのもので、まあ、あの人我々人間で例えて言うとその主記憶装置が、まあ、脳 の, あの記憶 で, で外部記憶装置が、まあ、あのノートにメモするとかそういったものが例えられるでしょう。で、えっと、記憶や読み出しの速さはですねその人間がのノートに書くのと同様あの、まあ、主記憶装置に比べは遅いんですけれども、まあ、電源を切っても内容は消えないという特徴があります。 でえー、と昔ですと、この外部記憶装置の代表的なものは、あのフロッピーディスクとか光磁気ディスクと呼ばれるものだったんですが、えー、と多分皆さん、あの見たことない人がほとんどだと思うので、今日は実物を持ってきたので、ちょっと紹介、あとで紹介したいと思います。でそれが現在では、皆さんよく使われているのは、多分 USB メモリですね、えー、とか、あとあのメモリーカードと呼ばれるものだと思います。 あと、入力装置というのが次にございまして、これは外部から何らかのデータを入力するものです。これは計算機の CPU にとって外部って呼ばれるものですから、例えばキーボード、それからマウスといった器具で人間がですね、データを入力したりとか、それから座標を指定したりとか、そういったことが、そういったことが CPU には 情報としてて入っていくわけですねそれから逆に出力装置とも言いますのもありましてでこれはその CPU から外部へ何らかのデータを出力すると例えばモニターっていうのはこの、まあ、ディスプレイとも言いますけれどもあの画面に情報を表示するで人間がそれを見て、うんとまあ、あの情報を知るとだからあとはプリンターのようにその紙に打ち出すとかですね それからスピーカーのように耳に聞こえるようにするとか、そういったものをここでは出力装置と呼びます。